皆さんこんこにちは、フラワ ー, アーティストです今日はおおよそ 1,000 円でできるフラワーアレンジメントを皆さんに紹介したいと思います、えー、今日使うのははいこちらのねこのトルコききょうですだいたい店頭価格で、えー、このぐらいのトルコききょうだと600円から800円ぐらいなんじゃないかと思います えー、なので、まあ、これを1本使ってあとフィラーフラワーを使って刃物を1枚ぐらい使うと大体1000円ぐらいなんですね、えー、だからまあそのくらいの花材でできる小さいアレンジメントを作っていきます、えー、では早速いってみましょ う, うはい、えー、今日はねこちらの器にアレンジをしていきます、えー、まずはここの面取りをしましょう 特に今回のアレンジは小さいので面取りをすることによって無駄な葉っぱを無駄な葉っぱをの使用を防ぐことができますそしたら今回は、まあ、このルコの葉っぱとトルコキキョウとこのハイブリッドシリーズですねこれを使っていくんですけどまず花を入れちゃいたくなるじゃないですかだけど今回はねこの花材が少ない場合は 花から入れないんです。え、まずこのナルコを切り分けます。よく見てみてくださいねこう。こう。このようにこう切り分けていきます。いいですか。はい、そしたら。まずこの葉っぱを刺します。 その時にナルコの葉っぱをよく整えてね、形を整えてあげてください。そうすることによってアレンジが格段に綺麗になります。はい、このように葉っぱを入れます。 たドルコキューもこのように一輪ずつにしてここから刺していきますはい、刺しましたでねこの時にこのホームからこの花の頭までの距離が長いと無駄な葉っぱとか無駄な花がいっぱい入っちゃうんですね無駄な花というかアレンジが大きくなっちゃうんですよ だからこの距離フォームからの距離は火材が少ない場合はなるべく短くしますそしたらこの空いてる場所に今度はハイブリッドチーズを入れていきます。 はい、えー、こちらで完成です、えー。ではちょっと正面とか上とかからよく見てみましょう。はい、えー、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。これはね。 1000円くらいでまあ千円かおおよそ1000円でできるアレンジメントです、えー、ぜひ皆さんもアレンジを作ってみてください、えー、この花を短くすることでかなり日持ちしますなのでお家にねちょこっとこうこのくらいのサイズだったらもうテーブルの上にあったらかなり存在感ありますので 1000、まあ、円くらいで、ね、出しておうちに自分で作ってみればすごくこう存在感のある素敵なアレンジメントが常にできると思います、えー、なのでぜひいろいろと家材を変えて試してみてください、えー、またねフラワー w t v でも、まあ、こういうリスナブにできるアレンジメントをどんどん紹介していきたいと思いますので、えー、ぜひご視聴ください、えー、ではねまた次回お会いしましょう See you next time